出撃の許可がおりました準備はいいかでは作戦通りに命令があることは通しませんビクトリアのバグパイプ波状棒と共にマイル待機中思考を明晰にするは戦術チッめんどくせえだった命令があることは通しません とあった待機中命令があればいかなは経験だけに頼るものじゃないんですご指示を生命救済し得るを見尽くしに前に進むここだここ 視界良好どうすりゃいいんだなんでしょうか経験だけに頼るものじゃないその程度で止まると暴力じゃ何も解決できないけどお前を料理するには十分だぜ行くぞこちらじゃダメるな こちらちヘ ン, ンいつでも行けるぞ治療の準備だもう少しもう少し頑張ろうここだここボーガスじゃ何も解決できないけどお前を料理するのは十分だぜ、ね、待機中生命の救済シーンが美しいチャージ 私が行こう私に合わせるの今助けてやるこのハルバードの鋭さはだけじゃありませんよ行くぞいつでも行ける武器を置せ しっかりしろいつでも行ける今助けてやるどうすりゃいいんだ目の前は諦めるあ一発で仕留めます の治療範囲に入る進め今助けてやるもう少しもう少し頑張ろう一生健吾にするは規律<笑>今助けてやる すぐに片付けるいつでも行けるいつでも行けるどうすりゃいい今もっとやれ今バー助けてやる、はい、いつでも行ける らを諦めるビクトリアのバグパイプに波状棒 と, ともに参る先に集中ーク壊滅シュールのうすりゃこれが見えないんだすぐに片付ける。 を維持しますこちら勝ちましたね